杉尾秀君あの公平・公正について、ですね、私はちょっと違う意見を持ってるんですが、あの実は私もあの民放出身で、ですね NHK にはあの友人、知人も多いですし、あの NHK が放送している番組をですね本当にあのリスペクトをしています、まあ、とりわけ歴史もんですね、去年の夏ですと、あの731部隊を扱ったもの、それからあの例のインパール作戦ですね、まあ、戦慄の記憶だったんですかね、サブタイトル。 これ本当にあの深くあの感動いたしましたあの戦争がいかにですねまあ、ひどい戦争だったかっていうのがよく分かった前線の兵士たちの思いっていうのもよく分かりましたまあ、そういう一方でですねやっぱりがっかりさせられることも多いんですよね 例えばこれまああの森本委員も先ほどちょっといくつか聞かれてましたけれども、いっぱいあるんですが、例えばあの例 の, あの家計問題のとき の, の前から前時間のですねインタビュー、これ、NHK さんが一番最初にあのインタビューしたんですけど、これ放送してないんですよ、それからの例の一連の文書 で, ですね官邸の最高レベルが言っていることっていうくだりがあって、これも一番最初に NHK が放送したんですけど、官邸の最高レベルっていう部分が黒塗りになってるんですよ、墨塗りになってるんですよ。 一番肝心の部分が墨のりこれ、なんでこんな配慮したのかわかんない、それから、あの総理の動向、例えば外遊に行ってもそうなんですけど、ものすごく逐一放送するんですよね、全くそこにですね、何のあの批判もなければ、まあ、批判するのがいいと言ってるわけじゃないんですけれども、要するに垂れ流しなんですよ、言葉ば悪いんですけれども、私の周りでも、 あのさっきあの8割の方が公平公正だって言いましたけれども、そうじゃないんじゃないかと思っている人もやっぱり一定程度いらっしゃって、私の周りでも NHK 受信料払いたくないっていう人も正直いらっしゃるんですよね、こうした批判に対しては、会長はどういうふうに思われますか。上上田会長お答えいたたしししますます、あ、先ほど申し上げましたように 視聴者のアンケートっていうのを取ってましてそういった結果を真摯に受け止めて番組の制作に当たるよう現場には指導していきたいというふうに考えております杉尾秀也君もう一つ実例あげます ね, ますね去年のあの10月のあの衆議院選挙投開票日の前日の夜にですね党首奮戦っていう特集番組組まれたんですよ各党の党首に密着した番組で70分の放送のうちのですね 自民党が三分の一の二十二分間安倍総理の自宅での私生活の一部を紹介した映像も流れましたで残りの七党首がです、ね、残りの四十分ちょっとをです、ね、分け合ってこれ普通に見ますと質量ともに安倍総理に好意的な編集なんだでこれマスコミ研究者の間でもです、ね、これ異論が出てるんですねでここ で, あのです、ね、どうしてこういう放送になったのか 先ほどからその政治的な公平公正ということを何度もおっしゃってますけれども、政治的公正というのはどういうふうに考えているのか、これ、ちょっと聞かせてください木田専務理事選挙報道にあたりましては、NHK としては放送法と公職選挙法の趣旨に基づいて、公平公正で視聴者の判断に役立つ選挙報道に取り組むということを方針としております。 昨年の衆議院選挙、それからその関連番組でも、これまで通り、この方針に従って、政治的公平性を十分に担保しながら、視聴者の判断に役に立つ選挙報道を行ったというふうに認識しております。なお、NHK の放送ガイドラインでは、選挙関係のニュースや番組の放送、選挙結果の速報などは、正確な取材と公正な判断によって自主的に行い、 公職選挙法の趣旨に従って選挙の構成を損なわないようにするというふうにしております杉尾秀哉君、まあ、そのですね、えー、与党と野党で時間を分けるとかいうのもあるかもしれませんで、それはその量的公平性ということなのかもしれません、例えば討論番組なんかでも、ですねその時間を割るのにですねある程度、その 議, あの議席差みたいなのをです、ね、考慮するということはあるかもしれません。これはだけど あくまで量的公平性にすぎません、で去年の2月、BPO がです、ね、あの重視すべきは、量的公平性よりも質的公平性、例えば少数者であったり、まあ、少数野党もそうですけれども、そうした立場、それからもう一つですね、BPO の意見の中で出てるんですけど、取材で知れた情報を偏りなく報道する、有権者に必要な情報を提供する役割っていうのはです、ね、やっぱり大事だっていう。 こういうい量的公平性の話ばっかりしているような気がするんですけど、質的公平性というのはどういうふうに考えていらっしゃるんですか、ちょっとそれ、教えてください木田専務理事あの。ご指摘の BPO の意見については承知しております。NHK としては、先ほども申しましたように、放送法と公職選挙法の趣旨に基づいて、公平公正で視聴者の判断に役立つ選挙報道に取り組むという方針に変わりはありません。 あの個別の編集判断や取材の過程などの詳細に関しては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、えー、昨年の衆議院選挙でも、これまでどおりこの方針に従って、えー、政治的公平性を十分に担保しながら、まあ、視聴者の判断に役立つ選挙報道ができたものというふうに認識しております杉尾秀哉君あの、お題目みたいに公平・公正というのは繰り返さないでくださいね内実なんですね、問題は。 あの実はですね、まあ、あの先ほどのちょっと話出てましたけれども、まあ、NHK に関しては不祥事とか放送トラブルなんかも絶えないわけですが、今年の1月に北朝鮮ミサイル発射の模様という速報がです、ね、インターネット上に流れました、これ、政府が J アラートを作動させたということだったんですけれども、実はこれは全くの誤報だえ、報道局長以下です、ね、関係者の方が処分されています。 でこの件について NHK は職員が危機の捜査を誤った人的ミスというふうに説明されていますしかし私のところにです、ね、ちょっと情報がまいておりましてプッシュ速報実施手順という、まあ、こういうい色づりのこれ NHK の, あの多分端末だと思うんですけれどもでここで書かれているのがです、ね、NHK は経 営, 委員会の経営委員会や理事会に対して原因をきちんと説明せず本当の原因を隠蔽しているとこういうふういふに書いてある。 本当にこのことってあるんですか、木田専務理事あの今回のミスは、えー、テレビのニュース速報を創出する機器と同じ機器を使って、えー、芥川賞の速報をネットに配信しようとした際に、まあ、緊急対応用にあらかじめ準備していたあー J アラートの速報を誤って選択してしまい、まあ、それに気づかないまま配信してしまったというものであります。 あのご指摘のように手順を示す文書はあるんですけれども担当者がその手順通りに行わず、えー、ミスが起きました、えー、人為的なミスだったというふうに認識し て, しております、えー、このようにあの原因をこのようなあの説明を経営委員会にもしております杉尾秀也君まあこのね。 私のところに来た文章には、これ、マニュアル自体が間違ってたって書いてあるんですけれども、もう一つですね、書かれていることがあって、まあ、この話には続きがございまして、このご報告契機にですね、かねてから官邸や自民党などの一部にあった NHK の変更報道批判というのが強くなった、これにナーバスになった報道局長さん、まあ、K さんというふうに、あのインシャルで呼びます、例えば森友問題で映像やニュースの扱い方などを細かく指示をするようになった。 これ、NHK のニュースセンターの中で、J アラートならぬ K アラートというふうに呼ばれているそうでございます、こんなことってあるんですか。木田専務理事え NHK はあの報道機関として、えー、自主的な編集判断に基づいて放送しております、えー、放送にあたってはあ、国内番組基準に基づき、えー、報道の担当責任者が、えー、総合的に判断して、まあ、ニュース番組を、えー、制作しております。 実際の業務運営では、各担当責任者が時間帯ごとにその日に起きたさまざまな分野のニュース全般を見渡しつつ、重要度や緊急度、さらには視聴者の関心の度合いや広がりといった要素を勘、まあ、案して総合的に判断しているものであります。あのご指摘ににななったような事実はございいます杉尾秀也君いずれにしてもですね、 やっぱりあの NHK はこうやってその予算もです、ね、握られているわけですし、やっぱり政治に弱いというのはです、ね、これはもう一般視聴者の人も思っているわけですよ、でそれがそのしばしば放送内容の介入とかです、ね、逆に忖度を生みやすい行動、えー、原因になっている、まああの、NHK の人事にも影響しているということも聞いてます。 やはりここはですね、言論報道機関としての矜持、それから先ほど森本委員が言われたですね、ジャーナリズム精神というのはこれだけは絶対に失わないでいただきたいということを申し上げまして、ちょっと次の質問に参りますけれども、経営計画と NHK の予算なんですが、 まあ、あの今回のです、ね、予算、それから経営計画の中でも、受信料 の, あの値下げをです、ね、見送り一方で、4K、8K 放送、それからインターネット関連など、新規事業の推進姿勢を明確にしております。結構、これに対する新聞の論調がです、ね、厳しくて、まあ、例えば業務の拡大傾向が目に余るとか、公共性の議論をもっとすべきだといったような、辛、まあ、口の社説もです、ねえーえーえー、見られました。 まあ、あの公共放送としてのあるべき 姿, 勢がです、ねえー、姿っていうのが、こんなに問われていることはないと思うんですね、それはあの去年の12月の最高裁判決でまあ初めて。 受信料制度が合憲であるとこういう判断が出た、まあ、そこのにも気にしているかもしれませんあのそこで会長に伺いたいんですけどこうしたその NHK の肥大化に対するです、ね、懸念の声に対してどういうふうに答えられるのかまた公共放送としてのあるべき姿についてです、ね、私もこれ読ませていただきましたけれども本当にこれあの NHK の職員の方の中にです、ね、どこまで議論をされてそれが血となり肉となっているのかちょっと伺わせてください。 上田会長お答えいたします、まあ。経営計画では、2020年度に最高水準の放送サービスを実現することを掲げており、まあ、事業支出は増えることとなっておりますけれども、まあ、1964年以来の自国開催となる、まあ、オリンピック・パラリンピックに伴うものであることや、4K、8K の普及推進に欠かせない支出である。 こういった特殊な事情を含んだ支出計画であることをまずご理解いただきたいと思います一方業務全般の不断の見直しを進め経費の削減などを行い効率的な経営を推進していくほか視聴者の皆様への負担軽減策も織り込ませていただきました、まあ、さらにこの3年間のうちに2020年度以降の放送サービスにつきましても検討を進めることにしておりまして まあ、ポスト2020を見据えた経営資源の再配置や支出の見直しも引き続き検討してまいりたいと考えております杉尾秀哉君、まあ。12月からです、ね、4K、8K の本放送が始まります、これで NHK が持っているテレビとラジオのチャンネル、9つということになります、これ、世界の放送局、公共放送を見渡してもです、ね、こんなに多角化している例がない。 でしかもそのネット戦略をこれから本格化させるということなので、でそのチャンネルゲームを含めてですね、スリム化させるというこういった考え方はないでしょうか。坂本専務理事。はい、お答え申し上げます。えー、当面は 4K、8K ともに主張できる方が限られているために、えー、この体制を維持していくことになりますが、あの次期3カ年経営計画では 4K、8K の普及段階を見据えた。 衛星放送の在り方など二千二十年度以降の放送サービスについても検討を進め経営資源の再配置に着手するとしております国の基幹放送普及計画でも BS 左線の超高精細度テレビ放送が普及し た, きた段階で NHK の BS 放送全体のチャンネル数について見直すことが示されております NHK としても 4K8K の普及段階を見据えまして衛星放送の在り方など 2020年度以降の放送サービスについて検討を進め、経営資源の再配置に着手してまいりたいというふうに考えております杉尾秀哉君。今のご発言は、チャンネル現、十分検討の中に入っているということだと思います、でその事業規模を見ても、ですねやっぱり NHK って突出してるんですよね、改めてあの調べてみますと、まあ、来年度の受信料収入、6995億円ですけれども、 民放のテレビ局収入全国百二十七社新たに県営局もありますけど二兆二千二百億円程度なんですよねでこれ NHK っていうのは全民放テレビの三割ほどの収入があるんですで今民放キー局でですね、視聴率一番万 い, いの日本テレビですけれども日テレの放送収入の実に倍以上なんですよねであの先ほどあの大臣のですね、意見もございましたけれども、まあ、この中にもですね えー、繰り越し金、これ924億円ですか、それから事業収入の増加などを踏まえて、既存の業務全体の見直し、受信料引き下げの可能性を含めた受信料の在り方について検討を求めるというくだりがございます、受信料引き下げ、それから受信料の在り方、こうした総務大臣の指摘に対してどういうふうにお答えするつもりでしょうか。上田会長お答えいいいたたたします総務大臣のの意見の中でご指摘いただいた 既存業務の見直しにつきましては、次期3か年経営計画で、4K、8K の普及段階を見据えた衛星放送のあり方など、2020年度以降の放送サービスについての検討を進めることにしておりまして、経営資源の再配置や支出の見直しも検討してまいります。受信料額につきましては、中長期的な事業計画や、収支見通しを踏まえた上で、検討すべき重要な課題だと、 認識しております。次期3か年の受信料収入の状況も踏まえながら、中長期的な視点に立って対応してまいりたいと考えております杉尾秀哉君。ちょっと予算の関連で、ですね、具体的に一つあの伺います、あのこ の, あの NHK 経営計画の中にもあの、柱の一つになっておりますあの、NHK ワールド国際放送なんですけれども、 まああの国際放送の発信力強化っていうのが重点方針の一つに挙げられていて、まあ年々予算が増えていて、来年度も二百六十億円の予算が計上されてますけれども、このり二百六十億円の予算というのは受信料ですね、世帯数にして何世帯ぐらいに当たりますか。大橋理事。はい、お答えいたします。あの NHK のあの国際放送費二百六十億円というご指摘でございますけれども、これはあの。 地上契約の受信料額で換算をいたしますと、約190万件に相当いたします杉尾秀哉君。今、190万件という話がありました、まあ、それだけ の, です、ね、その負担にです、ね、基づいて、国際放送が行われているんですけれども、あの民放 の, あの番組をです、ね、制作する制作費用っていうのは、 1000億円も全体でないんですね、キー局でも。だから260億円というのは、いかにです、ね、予算として大きいかというのは、実はよくわかるんですが、まあ、全体から見ると一部かもしれませんけど、でこの国際放送についてです、ね、私のところに情報が寄せられておりまして、政府におもねった内容や無駄遣いが目に余ると。 こういうふういふなり、ね、りがありました実名がいろいろ書かれておりまして、私も確認されておりましたら、実在の人物がたくさん出ておりました、中身についてです、ね、相当厳しい官邸サイドからの注文がある、総理の会見を長々垂れ流したり、そのための同時通訳を常時待機させている、また、あり余る予算を消化しなければならないので、国内外にキャラバンと称して、大人数で出かけている、こういう指摘があります。 国際放送をめぐって、こうした実態が本当にあるんでしょうか木田専務理事あのお総理の会見についてですが、NHK はあ公共放送として、えー、国際放送においても、えー、災害報道や緊急報道など、長い間注目を集めるニュースをいち早く伝えることに力を入れております。えー、同時通訳を常時スタンバイさせる体制を整えたのは、こうした速報体制のためです。 えーまあ、重要な情報を速やかに伝えることにより、えー、海外はもとより国内にいる外国人の方にも、まあ、安全安心のための情報を提供できるというふうに考えております、えー、それからあ、えー、キャラバンについてご指摘がございました、えー あの2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、まあ、日本に対するあの世界の関心は高まっております NHK ワールドでも、まあ、日本初の公共メディアとして地域と世界をつなぎ地域に貢献する番組の拡充を充、まあ、電方針に掲げ発信強化に取り組んでおりますあのキャラバンというのはその地域発信強化の一環として実施しているものであり地域放送局と協力して実施しております えー、まあ熊本地震から半年後のおととし10月に九州で実施したのをはじめ、今年度は東日本大震災の被災地である東北、あるいは北陸新幹線の開業効果でにぎわう北陸飛騨で実施いたしました、まあ、普段は東京から伝えているニュース番組のキャスターが、それぞれの地域から地域放送局の記者などとともに、旬のニュースや話題を掘り下げて伝えております。 地, 地元自治体からも、まあ、地域の魅力や課題が世界に発信されてよかったなどの反応をいただいており、まあ、今後も適切な機会を捉えて継続することにしております。杉尾秀也君、あの必要な情報発信というのは当然あると思います。まあしかし、あの会長もあの今日何度もですね、その効率的なということをおっしゃいましたので。 ぜひ、あのやるんだったらあのきっちりやっていただきたいし効率的な運営を心がけていただきたいと思うんですね、でちなみにこのワールドニュースに関しては、まあ、こういう別の情報がありまして安倍政権になってから特に領土問題、慰安婦問題、靖国問題などを巡る表現について厳しい規制が行われている NHK の国際放送局に部外費のオレンジブックというのがあってこれらの問題やそれからその原発などですね、センシティブなテーマでは一時一句。 オレンジブックに書かれた表現そのままに原稿を書き込まなければならない、でこういうです、ねえー、ことが実態としてです、ね、私のところに来ております、まあ、実際にこの中にも書かれてましたけど、2014年に、えー、イギリスのです、ね、新聞タイムズ、このオレンジブックの存在がです、ねえー、暴露されまして、えー、そのときも NHK 内部でやりすぎだと。 いうあのそういう声があったそうでございますんで、さらに何か強化すべきだという声もあると局内にですねあると聞いておりますので、ここについてもですね空行させておきたいと思います。残りの時間は放送制度改革について、えー、伺いたいと思います。今森本委員も質問しました。あの二十日に野田総務大臣 私も聞かせていただきました、大臣のお考えはよくわかりました。で、えーまあ、その後ですね、衆議院の予算委員会とか、まあ、いろんな新聞も含めてですね、まあ、メディアでも取り上げられて、まあ、クローズアップされている問題、今度の4月11日の規制改革の推進会議でですね、 どういう話が出るのかというのがメディア関係者の間で今、注目されているそうですけれどもで、前回の時も質問させていただきました、も、まあ、元になっているペーパーがあって、放送事業の大胆な見直しに向けた改革方針という、こういうペーパーで、で柱が3つあって、通信と放送制度の一本化、これに放送法4条などのですね、 撤廃いいうのが入っている。それから放送のソフトハード分離の徹底、えー、それで3番目が、ですね、NHK の扱い、同時配信などネット活用の本格化とこういうことになっているんですね、会長、このペーパーをご覧になりましたか。上田会長あの。ご指摘のようなことが報道されていることは承知いたしておりますけれども、そのペーパーそのものは見てもおりません。杉尾秀也君 あのお渡しましたんであの、見ていただければというふうに思いますけど、で放送後四条あの、番組作りのやっぱり大原則だと思うんですね、でやっぱり四条が撤廃されるとです、ね、まあ、これは本当にもろはっていうかです、ね、まあ、どちらにもなるんですけれども、私はあの前回、あの政治介入をでからです、ねまあ、守る盾にもなるんだということを申し上げたんですけれども、やっぱり現状の、 まあ、ネットとそれからその放送のですね状況で、4条が撤廃されれば、これ、やっぱりフェイクニュースとか、変更報道ですね、まあ、特に政治的に偏った放送、まあ、ネットの中にはですねそういうものが見られます、まあ、具体面あげませんけれども、BPO になったような番組もございます、沖縄問題を扱った、こういう放送がですね、これ、助長しかねない、でそこで会長ご自身に伺いたいんですが、 放送法四条が今の放送界全体日本の果たしている役割っていうのはどういうふうに認識されてますか上田会長お答えいたしますまあ検討中の内容についてはコメントを差し控えたいと思いますがまあ一般論で申し上げますと放送法四条は政治的に公平であることや報道は事実を曲げないですることなどを掲げておりニュースや番組においては準出すべきものと考えております NHK の放送ガイドラインでも、放送の自主自立を堅持することや、性格、公平、公正などを掲げております。NHK としてはこれまで通り、ニュースや番組の内容に責任を持って放 送, 放送を実施していく考えであります。杉尾秀哉君、今、その放送法四条の精神は非常に大事であると、こういうふうなご答弁でした。 まあ、あのこれ放送法を撤廃するとです、ねまあ、将来的に民放の解体につながりかねない、まあ、通信と放送の融合ということなんですけれども、これは事実上民放はです、ね、今の放送から通信の方に行ってです、ね で今 の, その放送波で使っているまあ波をですね、これオークションで高く売ろうとこういうあの考え方もあるようですけれども、まあ、これでまあ民放の解体上下分離というのがありますねソフトとハードの分離、まあ、それつながりかねないという指摘もあるんですが現行のですね、あの民放と NHK が共存している今の日本の放送制度それから そ, のそこの中でその4条放送法が持つ意味 これについて、会長ご自身の考えを聞かせてください。上田会長日本お答えいたします。日本では昭和25年に制定された放送法の下でまあ、受信料を基本財源とする公共放送 nhk と広告料を主な財源とする民間放送との二元体制が着実に根付いて放送文化の発展を支えてきたと承知いたしております。まあ、昨年12月の。 未契約訴訟に関わる最高裁大法廷判決におきましても放送の二元体制の意義が評価されたものと受け止めております nhk と民間放送との二元体制の下で nhk は広く受信料によって支えられる放送機関としての基本指定を堅持し国民の知る権利を充足するとともにまあ、健全な民主主義の発達と文化の向上に寄与してまいりたいと考えております 杉尾秀也君今のご意見を要約しますと、現行の二元体制は維持すべきであると、放送法はですね、えーまあ、この精神も含めて、堅、えー、持すべきである、こういう考え方ということで、よろしいですね。上田会長お答えいたします。現行法の下でので 説明をさせていただきましたけれども、検討中の内容に絡めてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに考えます杉尾秀哉君。あの この改革方針の中にです、ね、さっきもちょっとご紹介しましたけど NHK の取り扱い、公共放送から公共メディアへというふうに書いてございましてこれはあの今です、ね、NHK が掲げている経営計画でもです、ね、先ほど来話になっている公共メディアの進化ということで何かここについては一致しているのかなというふうふに思います、それから同時配信などネット活用の本格化というのも書かれていましてこれもです、ねえー、今の NHK の方針に沿っているかなと思って。このの改革ってはは実は NHK にとってはいいいいんじゃないですすか上田会長あお答えいたします何度も同じ回答になって恐縮ですが、まあ、ご指摘のような報道については承知いたしておりますけれども、まあ、検討中の内容でありますし、これ以上、私の方からコメントさせるあのすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います杉尾秀哉君。 えー、時間がまいりましたので、まあ、この辺でやめておきますけれども、ぜひです、ね、これは本当にあの議論になっております、これ、民放と NHK がやっぱり切磋琢磨するというのが、まあ、あの冒頭の番組論の話もそうなんですけれども、これが今です、ね、やっぱり非常に大切なことで、でその意味ではです、ね、やっぱり放送法をです、ねまあ、遵守するというその考え方自身が、 今の地上波を含めたその放送のです、ねまあ、信頼性の基盤にもなっていると思いますので、まあ、この問題についてはです、ね、まあ、今回は NHK の予算に絡めてということですけれども、引き続き関心を持って取り上げてまいりたいと思います。ありがとうございました